皆さんこんにちは今回は勾配についてお話しいたします前回の文豪梅に引き続き梅の第4弾となります一口に梅といってもその種類は何百種類もあり前回ご紹介した文豪梅も正確には文豪系の梅の一種にすぎません今回取り上げる勾配も紅千鳥大阪好き 鹿児島紅などその種類は様々ですけれども紅梅全般に言えることは白梅に比べて樹勢が弱く成長がこじれる場合があるのでああままりり思い切った剪定をすすると枝がが枯れ込む場合があります今回ご紹介する現場ではエアコンの室外機の工事との絡みがありどうしても強く剪定せざるを得ませんでした。 勾配の剪定としてはこの程度が限界だと思ってみていただけると幸いです。受精が弱いというと木全体の成長が遅いというふうに思われるかもしれませんが今申し上げたいのはそういう意味ではありません。言い方を変えれば「受精が木全体に満ち満ちている」ということではないということです。 腸が優勢ですすから枝先の方はもちろん元気よく伸びますしかし腸が以外の中枝に関してはそこまで樹勢を保持していないということですですので枝の先端の方の剪定だけを繰り返していると中の方の枝が機能しなくなってしまいます。要するに枯れてしまうのです。 枝先だけを切って外側だけを茂らせていくような剪定を続けていると中の枝が枯れてしまいますので樹勢が中枝の方にままっていいられれるようなな剪定を考えなければいけばせんつまり中枝が生きているうちにそこまで切り戻して中枝をちゃんと作っておく中枝が枯れてなくなってしまわないうちにそれをちゃんと生かしておくということが必要になるわけです。 樹勢が弱いからこそ中枝の存続を考慮しなければなりませんそれでは剪定してまいりますがこの部分などはお客様がご自分で切ったところのようです飛び出た部分だけを無造作に切られていますので切り直していきます徒長枝のような強い枝を中途半端に切るとまたそこから強い枝が出て かえって木が茂ってしまいますので不要なものは付け根で切り取り取ますこの部分は交差枝ですからこのようなところで切らずに付け根で取り除きます。 枯れ枝はいつの時も見つけ次第に取り除きますこれなども古い枯れ枝ですね後で取り除きましょうここもお客様が中途半端に残した部分ですので切り直しますお気づきかと思いますが勾配の切り口は赤いんですよ花が咲いていなくても 枝を切ってみれば勾配か白梅かわかりますこのあたりの手入れの仕方は勾配でも白梅でもほぼ同じです徒長枝を枝先だけ切り詰めるのか下の方の小枝まで切り戻すのかあるいは付け根から取り払うのか判断します この立ち上がった若い枝はここに枝を作っていこうかどうしようかと迷って残している枝ですもともとはこの右側にあるまっすぐ上に立った立ち枝と同じものですもともと立ち枝から作り上げられている枝ですから将来的に生き残れるかどうかは微妙ですが今は暫定的にこの小枝などに切り戻して 取っておくことにしますただし将来ずっとこのまま枝になっていけるかどうかは可能性は低い枝です。使えないと判断したらあまり太くならないうちに取り除きます。勾配の場合は今までちゃんと生きていた枝が突然枯れ枝になってしまうことが多いのでこのように 暫定的に取っておく枝も必要になりますどの枝が枯れてしまうのか予測できないのでそこが勾配の難しいところかもしれませんこの枝も将来の候補として暫定的に残している枝です 若くて勢いの強い枝を残しすぎると栄養がどんどんそちらに行ってしまいかえって古い枝がダメになってしまうということもあるので強いい枝の勢いはコントロールしておかななければなりません例えばこのような枝の場合もこの程度の切り戻しではちょっと消極的なのでもう少し 下の方で切り戻して勢いを抑えます。 今回は木全体を少し小ぶりにしなければならないので樹勢を下の方に押し戻さなければなりませんそのためにこの太い部分を切って右側の枝に樹勢を持ってこようと思っています本当は ここにあるこの小さな枝あたりに小枝ができてくると良いと思っていますどうしてこの枝を取り除いたのかというとこの枝は若くて勢いがありすぎるので樹勢がどんどんこちらに流れてしまうからですこのような枝はどんなに詰めていても おとななしくはなりませんあまり格好の良い枝として残すことができませんでしたけれども樹勢を中に押し戻すという点では致し方ない作業かと思います。 この枝もこの際、思い切り切り戻しておく必要があるかもしれません例えばここら辺の小枝まで切り戻せれば良いと思いますが勾配の場合はこじれてしまわないかちょっと心配になりますもう少し上の方で逃げておこうかとも思いましたけれども 今回はこの家に迫った枝を大きく落とすことにしましたこの辺の枝も家に迫ってしまっていますけれども どうしたあと で, でもう一度考えることにしますこの枝は交差枝ですから枝先で処理せずに付け根で切り取ります。 さて先ほど保留していた枝ですけれどもここまで行きたいようですがちょっと強すぎますかね。 今回はここら辺にしておきましょう途中の枝が充実していなくてまっすぐに伸びて枝先の方だけ茂っていますよね樹勢が枝先の方にばかり行ってしまうとこういう枝になりますこうなる前に中枝をちゃんと作っておかなければいけないということです この辺りは木の中心部で家からも少し離れていますから先ほどの切り方よりも少し加減して木があまり弱りすぎないようにします。とは言っても強すぎる枝は取り除きます。 この枝も捨ておけませんね右の古い枝と平行枝のように出ていますこの場合はまだ右の枝が元気ですので新しい枝を予備で作っておく必要はないので元から取っておきます これで今回の手入れは終わりにしておきます普段より今回は少し強めに切りましたのでちょっと心配になって1ヶ月後に見に行きました このところ日差しが強くなってきたので少し葉っぱが焼けているようにも見えますが、まあ、全体的には大丈夫のようです。ご視聴ありがとうございました。